会社辞めてきたってめてきた一緒に辞めようって言ってくれたのがきっかけで、はい、リゾートバイトが出てたんです、ねはいはいはいはい、それで応募しようとマックス稼いだ時は1か月で30万すごい、はい、2か月で60万、えーはい、すごい実際にリゾートバイトで収入を得て60万60 万, 60万、はいそうですね、2か月で、うん、稼がれた後にタイに来られたりタイに来てま す,、うん、てますいろんな国に行かれたり、はい、そうなんです 実際どんな国に行っすか。今のところ行ったのは、えっと、東南 ア, ア, アジア、タイはい、は, いはい、マレーシア。はい、えっと、台湾、うんうん、セブ、えっと、フィリピンのセブ、はいうん。かな、全部。うんうんうん、で、まず、この後ジョージアに。 あ、ジリア、ね、いやでも夏にクースで、ね、ジョージアにこの格好でいけるかっていうのもちょっと挑戦していきたいと思います。 重<笑>要ないわーいコスパ生活は本当ト基本も安い東南アジアで生活するんすよにします大体月、まあ、2人なんで、はいまあ、10万1一万2万、はい、生活費が全体とし て, としてやっぱそのぐらいに抑えられるように、はいまあ、もうタイに来たら屋台ご飯食べるあ、はいはいまあ、あのどれぐらいですか 一食40バーツぐらいで40バーツだと150 30… 30円ぐらいですね、うん、そうですね大体一食そのぐらいで150円で そ, う、まあ、それが朝昼晩、はいはい、なんでまあ500円しない食費だけでもしないぐらいであとはもう長期ステイするとエアビービーが結構、はい、あそうです、ね、構海外版の民泊 で, です、ね、ホテルじゃなくて人の家を借りる周借りするような、うん サーですね、そうが、ねはい、もう、はい、コストが結構抑えられるんで一泊どれぐらいになりますか一泊1000円自分たちでマックス安い時とか1000円とか、はいえー、はいはいはい、はい、でタイとかのコンドミニアも結構利用してるんですけどだ、はい、はい、1300400円ぐらいでプールとジムがやっぱついて た, たいあ、はい、そうなんですね抑えられるんで1300円でプールとジムがそう<笑>日本だと リゾバーがあるんですよねそう<笑>もう本当になんかもうイメージリゾートですねそうそう。そのタイのコンドミニアムっていうのが、うんうん、それでやっぱコスパ生活できてまあ、プチ贅沢みたいな感覚も味わえるから結構東南ジャに行ってえ逆に何にお金を使うんですか食あなかなご飯かなたまにやっぱり一チャンスに焼肉っ <笑>あたまに日本食食べたくなるのと、うん、あとは、うんあね、パソコンの投資とか飛行機代とかにもなりますと。 はいはい、どうも、うん、はさすが、コスパ生活、<笑>ね、コスパ生活の見習って。<笑>これの、あの、マインドは、全部アブさんから頂 い, いていますあ。ありがとうございます本当にいい。アブさんのコスパ生活と、もう全部そこを学びつつ、<笑>今回もタイにまた引っ張られてきて。<笑>セブンにアブさんがクロスロートにいたから、引っ張られていくの、昨日、<笑>ジョージアにアブさんがいたから、この後ジョージアに行きいい。はい、もう引っ張られて。<笑> 違う。もがいいいやもうちょっ寒、ね、いんで気をつけてください。北海道レベルな感じですね。やっぱそうなんだ。<笑>寒い。<笑>今ね、今確か6度とか平均で10度とかあったので結構寒いから寒じゃあ徐々温泉あるんで。 あ, ですね、あとはもうフリーランスで活躍されている方もいらっしゃるのです、ね、も, うもう頼っていただいて頑張りたいとす、えー、あすごいダメ<笑>、うん、間違えたい結 構, いい結構<笑>しい す, すごい香ばしい嫁で1個一つ聞きたいのが、はい、おすすめのコスパ術何か こ, このチャンネル見てるくださってる方にこれよかったよとかなるほど セブ島は<笑>めっちゃでもやっぱもう阿部さんが発信してるのも実際追っかけてってるんでそうですあの実際この阿部さんが言われてることっていうのはもう間違いはないです本当に。セブ島の本当にコスパの良さっていうのは、うん、もうこの前ついこの間までその留学学校にあの僕たち入っててもうセブ島だったんですけどそこでも本当に、うん。 安かったね、とにかく、うん、かコンビニとかで。セブンイレブンとかで、うん、こんなでっかいチキン二つ、うん。と、ご飯ついて、えっと二百円ちょっとぐらい、とか。うんうんうん、あのや、屋台がでもちょっと、さなかった。あ、えー、あそうな行けますか、屋台。あ、全然行けます。けえー、ますご、えーえー、い, い, い, い、ちょっと僕も怖くて。<笑><笑>どういうーーて。的な衛生面で、ちょっと。えーうん、でも衛生面は、セブンにいる間は、ずっと。 大変なことありました<笑>あトイレから出れない日々が<笑>やっぱり<笑>それは屋台 な, ないやタイとフィリピンに比べたらやっぱりフィリピンの方が若干ちょっと安 い, 思います、ね、平然的にもそ う, そうですよ、ね、少しあるでその分安いから安いですね、えー、コスパ的にやっぱりフィリピン良かったのと、うん、あと、まあ、タイはもう結構言わずとしてたらおっしゃると思うんですけど、まあ、先ほど話したエアビービーとかも安く滞在できてで不思贅沢できる感じですかね、うんうん あとはジョージアに関してはこの後僕たちもチャレンジなんで、うんうんうん、アブさんのこの後も多も動画を見ながらジョージアのイメージを振り返せて、ね、ブアブさんが食べてたケバブも多分食べに行くとおすすめのお店を後で教えるので全員にいってこの後もちょっと追っかけていくの で, <笑>で間違いなく。その さんのコスは す, すごい間違ってな い, <笑>あいあのこの人福岡もチャレンジしたい、ね、ああ福岡、えーえーえー、ぜひうぜひそうあの食べ放題とカフェ、うんはい、そうです飲み放題で1万円ぐらいです両方合わせて1ヶ月、うん、これちょっともう自分たちもチャレンジしたいんでごいですよ ね, すねこの情報はでか い, <笑>、ね、い福岡すごく合いましたねホ<笑> で, ですね、えー。福岡と今大阪と京都でやってるんで僕もちょっと福岡ほぼほぼ全クリしたんで<笑>次は京都に短期移住して あでンチそのあとは大阪にあなるほどこの前でも大阪行かれてましたねじゃあもうもうもうあいさつしに行ってるすスタミナという感じで<笑>その時はまだ大阪始まってなかった、ね、ああなるほどなるほど、うん、何今後またね月額一万円でカフェ飲み放題ランチ食べ放題あ食べ放題うんそうです ね,、うん、ですね毎日ランチがいけ、ね、そうですよねそうでかいっすよね、うん フリーランスとしてやっぱカフェ使え放題っていやいいですよね、うん、でもだってカフェ代がいつもそうですカフェ代がかかっちゃう、ね、フィリピンとタイにいる時もやっぱカフェ代が一番ネック大体70バーツなんでんセブで、うん、あじゃなくてタイか、うん あ, あ, はいはい、あとどのぐらい 200?250 <笑> 200 <笑>円ぐらいかかっちゃうから意外とそっちにお金取られてます ね, そ, うだねだそれが 月額で飲み放題となると、うん、利用いいありがたい、ね、ぜひ利用します<笑>ぜひぜひ情報ありがとうございます<笑>ちょっと個人的な話になっちゃうんですけどな ん, す<笑>、まあ、なんでその AV さんをフリーランスとして、はいはい、なんかいっぱいフリーランスの人っていると思うんですよね、はいはい、たくさんの方が活躍されてる方もいらっしゃって、うん、もうそのもう自分たちが存在しているようなレベルじゃない人たちとかもたくさんいると思って、うん、でその中でやっぱ アブさんっていうのが自分たちのどういう存在かっていうと、はい、う身近に感じさせてくれてるとことかすごいそう泥臭い部分を言ってくれるあ失敗談を語ってくれるう ん, そうなんかその成功してる人って成功してるとこしか見えないけどやっぱり成功してる中でアブさんは自分の失敗談語ってくれたり泥臭いところ言ってくれたりあと結構リ情報がやっぱリアル。 あなるほど そ, れそれがすごく嬉しくてやっぱりその食べ放題飲み放題あカフェ利用し放題がありますっていうボンって言うだけだったら誰でもできると思うんですけどそこでじゃあ金額がいくらかかって、うん、でそのどういうメニューがあって、うんうん、じゃあそれが今その京都にもとか大阪にもとかどんどん派生してることまで話してくれていい。<笑> なんか事実だもんね。そう。う本心しか言えないんですけど。<笑>そうなんですよ。<笑>なんでそれがやっぱりあの、はい、自分たちが追っかける。いやいやもうありがとうございます。マシュー、マ、まあ、あとは人柄の良さです。いやいやいやで直接会って、ね。これカットじゃな い, や い, やいや。えー、<笑>ちょっとダメでしょ。<笑>本こんな親近感あることだと思わなかった。ぜひお会いしたい、お会いして欲しい人ですあもん、阿、は、部、いはい、さんは、うん。なんで。<笑> 阿部、ね、さんファンの方、チャンネル登録者の方は、ぜひぜひ、ああチャンネル登録もしてください、ね、<笑>本当、阿部さん情報はしっかり追いかければ、多分フリーランスの方にはためになりますし、<笑>あとそのコスパ生活したい方にも、はいはいはい、本当、ためになる情報というのがいっぱいいんでよりで、ね、再現できるように、うもう細かく値段だとか、はい、方法だとかを細かくやってるんで、よかったらね、見てもらえるとなね。はい ためになりますこれから も, 追っかけます<笑>もう是非で次はね、はい、一緒にシェアしましょういやー本当に<笑>参加したいと思いますありがとうございますというわけでラフ旅さんでしたありがとうございますありがとうございますありがいますいやー皆さんどうでしたか本当ラフ旅のお二人すげえイケメンで美女でしたよね本当すごく綺麗ででしかも気さくですごくいい感じに話してもらいましたでプラスリゾートバイトで月30万円 で、お二人で60万円も収入があるっていうのを聞いて、僕はめちゃくちゃ驚きました。リゾートバイトって僕の動画でも言ったんですけども、ちょっとキャバクラなのかなっていうふうに勘違いしてたんですけども、いろんなホテルの仕事だったりだとか、ホテルの清掃だったりだとかっていうふうに、いろんな仕事があるっていうのを今回知れました。僕もやってみたくなりました。実際皆さんもやってみたいなっていうふうに思った方は、あの、よかったら、え、概要欄見ていただいて、そのラフ旅さんの旅の様子だとか、 あとはリゾートバイトの様子をぜひぜひチェックしてみていただければなというふうに思います。今日の動画はですね、コストパフォーマンスのいい生活をしたいだとか、リゾートバイトをしながら、えー、旅をされているラフ旅のお二人の、えー、秘話についてお話ししてきました。お話を聞いていきました。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。